皆さんこんこにちは、アンです。今日はこれポテンシックのドローンこれを紹介したいと思いますこれね中国製なんですけどまああのー ドローンをよくご存知の人はあの DJI のパント n っていうね、あのー、有名なドローンありますけどまあそっくり<笑>、まあ、コピーというよりもこれもう模型版って感じ で,、ね、でこのドローンは 200g 以下なんですけどなかなか大した性能を持っていて、まあ、この中にねあの GPS が入ってるんですねその GPS はアメリカの GPS 測位システムとロシアの えー、グロナ n a s っていう、ね、あの GPS 測位システムのデュアルでこう衛星からの、ね、こう GPS の電波をこうここ受信して自分の位置をこう自分でこうちゃんと決めてくれるなので、あのー、最初に、ね、その GPS のコンパスとあのジャイロスコープを調整してあげる必要はあるんですけどもそれさえすればもう置いて、えー、このコントローラーのボタン ね、このボタンこれを1回押すだけで、えー、およそ5フィート大体 1.5 メーター 1.524 ぐらいかね5フィートまでヒュッと上がってそのままずっとホバリングしてますよでその後にあと自分でコントロールして上げたり下げたり回したり、えー、右行ったり左行ったりこっちは右ですね、はい、でそういうふうに簡単に誰でもコントロールできてしまうでやっぱ普通風があると 風にングワーこと流されるんだけどこれの場合はまあ GPS でこう自分でちゃんと自分の場所を測位してるので、まあ、風が吹いてもその位置にとどまろうとどまろうとするので、まあ、とても操縦しやすい感じかな僕なんかは山登って山の上 の, その撮影をしたいと思ってこれ購入したので、まあ、ちょっとね試してみたいまだ実際山の上ではやってないんですけど河原の公園で試したものがあるんで。 まああとね、これね、カメラついてるんですけど、カメラはね、これ、3080ピクセル。ということは、まあ、縦1920の1080、2.1 メガピクセルということになるのかな、えー、画素数でいうと、実際、207万3600画素くらい、まあ、フルハイビジョン並みです、ね、だからね、意外と綺麗に撮れます、思ったより。 ただね、これね200グラム以下のドローンって実はこうドローンには規制があるんですね200グラムを超えるものと200グラム以下ではかなりこう規制が違ってい、まあ、いろいろこの国土交通省とかねあの航空法などにかかって届け出を出さなきゃいけない場合があるでもねこれは200グラム以下なんで大体いい決められた場所あのいけませんよって言われてる場所以外は、まあ、あの届け出出して飛ばすね まあ、それでもね、これにも関わるあの法律はいろいろあって、150メートル以上飛ばしてはいけないとか、まあ、あと夜間飛ばしてはいけないとかね、まあ、その辺は皆さん飛ばす人が自分でえ調べて、マナーを守って飛ばすという感じでしょういね。はい、でこれ、GPS がついてるので、例えば、キューッとこ飛ばしますよね。で、電池がなくなりそうになったら、ちゃんと自分で判断して、またちゃんと戻っていく。 で、もしくは、あもうこれで戻したいなと思ったときに、このワンボタンでオートリターンがかかるんですね。このボタンを1回押すと、ずーっとその一番最初に飛んだところまで来て、それで降下してくるとい、ね。なので、まあ、障害物にもね、案外ぶつかりにくいですね。はい、まあ、それとですね、この、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、このワンボタンで、 5フィートまで上がって、このワンボタンでご、また下に着陸するんですけど、これね、2回押しちゃうと、緊急停止しちゃうんです。ですので、2回押さないように注意してください。ね、それだけは危ない、ね。飛んでる時に緊急停止したらどうなるか。ねまあ、お分かりごと<音>、ねまあ。そういうことで、まあ。あとね、そうですね、えー、アプリが使えるんですよ。 アプリをダウンロードするとそのアプ リ, が使えて、まあ、アプリでねあの例えばポイントを設定するとそのポイントからポイントまで飛ぶとね、もしくはそれであのカメラを動かすとかいろいろな操作もアプリでもできるようになってますね、はい、じゃあちょっと実際に、えー、飛ばしに行っていますので探すようにしてください、はい、でははい、えー、風速を測ってます、まあ、2ーから3ーぐらいなんで えー、そうですね、今日は30メーターぐらいまでしか飛ばさないのでまあ、大丈夫だと思いますはじめにこうやってあの赤いランプがつくんですねそしてコントローラーのスイッチを入れますそこで w i f i このポンティジックねこれを入れる Wi-Fi 接続 OK そして、えー、起動しますそうすると T25 コントロールで、ね はい皆さんいかがでしたちょっと飛ばしてみましたねこれそれとあとこれのね弟機種で T18 っていうのがあるんですけど T18 はまあ重さも同じで黒いボディでまあほぼ性能は一緒らしいんですねでその上に T35 っていうのがあるんですが T35 は 700g の重さなんでまあ多分 風には相当強いと思うんですけどやっぱりそのさっきも説明したようにねドローンの規制があるんでなかなかこの飛ばせる場所とかね、まあ、その届け出とかねそういう問題がありますでも本当に撮影をこう楽しみたいなとあの素晴らしい画像を撮りたいと思えばやっぱこちらの重い方がね風にも強いしブレも少ないんじゃないかと思いますけどね、まあ、ただね、こちらの T25 も コンピューターのソフトでね、あのテーブル補正とかしてあげると、かなりあの映像がねあの、よく撮れるし、実際、登山するときにね、はっきり言ってね、あんまり重いものはね、こう持っていけないんですね。あの、負担になります、ねね、まあそういう意味でこれを選びました。ね。そういうことで、ぜひ皆さんもあの検討してみてください、ね。はい、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。